同和地区動画ネットに、佐久小室市長人権侵害情報削除要請をという記事が品の毎日新聞に載ってました。今月14日ですね。それで内容としては、佐久市と小室市の市長が長野地方法務局にですね、えー、例の動画の削除要請をするように要望したっていう話ですね。ちょっとややこしいですね。何かこの、 神奈川県人権啓発センターに削除要請をしたっていうわけじゃないんですね。あくまで長野地方法務局とのやりとりであって、えー、こちらにはね、何も来てません。あ、ただね、品の毎日新聞から取材がありました。で、この記事に書いてある通り、部落の完全解放のためと、削除された場合は再現なく増やしますというふうに、まあ確かにそういうふうに答えておきました。それで NPO 法人人権センター長野っていうのは出てますね。事務局長の高橋のりおさん。この人っていうのは、 まあ、あの、奥田ひとしさんなんかの仲間です。まあ、解放同盟の仲間ですね。N、この NPO 自体が、まあ、言ってみれば、解放同盟のフロント団体なので、まあ、本当に、なんかもう解放同盟とこのね、まあ、解放同盟の中でも一部の人と、まあ、私の間の本当にね、支援の話ですよ。そんなね、私的なね、こう、怨恨というか、そういうのの話にこうやって市長が出てくるっていうのは、なんかすごい絶大な力を持ってるんですよね、これ。 npo っていうのが高橋のりょうさん。まあ言ってみれば、もう長野県の童話のドンですよ、これ。それでこの件についてね、まあさらに、まあ、品の前に新聞にも言っておいたんだけども、そもそもね、 えー、作詞については、あの、まあ、このチャンネルの動画検索して見ていただいたらわかる通りですね。童話教育集会所とかですね、その童話対策集会所とかですね、あの会話の自治体っていうのは本当にそういうダイレクトな名前でね、童話関係の集会所を置いてるわけです。で、僕はそれについてですね、まあ、そういう名前が残ってると。ただま、実態としては公民館みたいな使い方をされてますよっていう、まあ、そういう話をしただけなわけです。で 小諸市に関しては、ね、もうそんな、もうそれと分かるようなね、物件が外から見えるような施設があるんですよね。 で、それであえて錆びれて空き家ができたりとかそういうことになってるっていうことをしたわけであってですね。で、これ問題があるとしたらもうその動画を撮ったことっていうやっぱ作詞と小諸市の問題じゃないですか小諸のあのカマスがああいう状態になってるっていうのはやっぱ政治的な問題があるし、作に関しても、いやその童話地区だとして撮影したっていうのは問題だっていうんだったらそもそも童話 って名前を付けた施設を作ってね、今も残ってるっていうのがどうなんだと。だから昨夜小室に関しては、こんなことをしてる暇があったら、いやもうね、童話地区としての扱いはしてないですよ、と。ね。で、集会所なんかもその童話っていう名前も外しますって言えばいいだけですよ。 で、この人たちも口が裂けてもね、もう同和地区指定は外しましたとかね、そういうこと絶対言わないですからね。それを言ったら今度は解放同盟から怒られるんだから。だって同和地区としての扱いしないっていうんだったら、もう解放同盟として活動する意味がなくなってしまうわけだから。だからまあそのあたりでね、議論したら負けるから、こうやってこそこそとね、この神奈川県人権センターの方には直接行ってこないで、 こうやってね地方務局の間であれこれこやっってて対応しましまたっていううこととにしようとしよてるんですねいや本気で対応するんだったらもう神奈川県人権啓発センターに行ってくればいいと思うしねいやそれこそあの消せって言ってね訴訟だの仮処分なのかけてくるんだったらうちも対応しますよって佐久と小諸市がやってることあれはどうなんだってうこともう先生堂々と言いますからねだからそれがね。 そうやって言われるからっていうことで直接こちらに行ってこないんだと思うんですよ。まあ、こういうことばっかりなんですよね。で、新聞の取材といえばね、実は西日本新聞からも取材を受けたんですよ。このちょっと前にね。それで、まあ、いろいろあの、ブラク担保について、 聞いてるんだけども、なんか最後にはね、なんか自分たちはその差別でね、実際身元調査とかで苦しんでる人のに寄り添うような報道をしていきますみたいなことをなんか神妙な顔で言ってたけども、実際問題その戸籍から部落出身って早々特定できるもんじゃないんですよね。 で特定できるものじゃないのに、あたかもね、その戸籍から分かって、それで未だにその差別があるみたいなことを言うから、それを真に受けた人が苦しむんじゃないですか。だから、これは風評被害が原因なのに、いや、新聞とかね、役所は、いやいや、これからも風評被害待ち散らしますよって言ってるようなもんで、 本気でね、その、じゃあ苦しんでる人に寄り添うなんて考えないですね。ただやっぱり怖いから解放同盟には逆らえませんみたいな、僕そういう風うに見えてしまうんですよね。ただ、品の毎日新聞ね、この部ラクの完全解放のためというね、この神奈川県人権セン、啓発センターの主張をちゃんと載せたっていうのはね、品の毎日新聞偉いと思いますよ。 ということで、まあ、こんなことがあったっていうことは報告しておきます。また何かね、進展あればね、このチャンネルなどで報告していこうかと思います。